みなさん、こんにちは。アプタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。この動画では、既にギターを始めてから18年ほど経ってしま っ, てしまった瀧澤が、えー、エレキギターの楽しさについて、魅力についてベラベラベラと熱く語ってみようかななんていうふうに思っております。対して、見たらギターが欲しくなる動画エレキ編という感じでしょうか。まあ、同じようなコンセプトで、前にアコギ編の動画をアップロードしたことがあるんですけれども、そのときにいろんな方から・・・・・・・・・・・・ よかったらエリキ編の動画も作ってくださいと。そんなリクエストをたくさんいただきましたので、ちょっと作ってみようかなと思った次第でございます。よかった ら, ったら参考にしてみてくださいませ。よろしくお願いします。で は, では、僕が思うこのエリキギターの魅力というか、醍醐味としては、この手軽さとか身軽さだと思うんですよ。エリキギター本体とアンプと、あとエフェクターという音を加工する装置がチロチロとあれば、もうどんなジャンルを。 弾くこともできるしどんなジャンル、いろんなジャンルを楽しむことができるわけですよね。例えば、そのブルースとかロックとかメタルとかジャズとか、だからそんないろんなジャンルがあるわけなんですけれども、大抵のジャンルを楽しむことができます。ギターとアンプ、あとプラスアルファでちょろちょろとあれば大抵のジャンルを楽しめる。そんな感じで、この動画の中では僕自身がです、ね、そのいろんなジャンルの。 この特 徴, 特徴といいますか、いろんなジャンルを、ね、ガーッと引き倒して、エレキギターの千差万別っぷりをご紹介させていただこうかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。エレキギターが欲しくなっても知らないからねということでございます。そこだけ自己責任でお願いします。今ギターを欲しくなっちゃったらまずいよという方は、この動画は今は見ないほうがよろしいかなと思いますので、よろしくその辺はあの自己責任でお願いします。<笑>そんな感じです。とりあえず今、今エレキギターとアンプを直接つないでいる状態なんですけれども、 何も音を加工せずに弾くと、こんな音がします。それで、今回のこの動画では、歪みという音を加工する装置を使って、エフェクターを使って、いろいろといろ、ね、んなジャンルを弾いていこうかなと思います。この歪みをオンにすると、こんな感じのちょっとロックな。 それ で, で、この歪みとエフェクターを使うと、まあ、基本的なロックとかポップスとかは大体対応できるという感じですね。ちょっとやってみますと。<音楽> こんな感じのとか、なんかこんな感じのとか、今このパワーコードというフォームを使って曲を弾いているんですけれども、なんかこんな形のやつ。これをあっち行ったりこっち行ったりさせるだけで、実は結構いろんな曲が弾けるんですよ。大げさではなく、ギターを始めて1ヶ月、2ヶ月ぐらいめっちゃ頑張って練習すれば、このぐらいの曲は結構。 こうう簡単にに弾けるようになります。でこれがまたさらにうまくなってきてこう、ね、指をバラバラに動かす単音弾きっていうのがあるんですけどもそういうのをチャレンジしたりとかするとまたすごく面白いわけですよ例えばこんなのな。みたいなことやってしまったりとかで、さらにこれがうまくなってきてギターソロとかにチャレンジしたりとかするとまたそれはそれですごく面白い例えば。 なんかこんなのとか。もちろんすごく難しいんですけれども、なんかこうォ、ね、ー、できねえみたいな感じの瞬間もすごい楽しいですし、なんかできるたときのうおー、俺、超できたみたい な, なんかそういう達成感みたいな満足感みたいなのもすごい大きいですし、なんかこんな感じで、えー、基本的な<笑>ちっって。ちょっと興奮しすぎだな。えーとですね、なんだっけ。こう基本的なロックとかポップスとかは、歪みというエフェクターを使えば<笑>いろんなものを楽しむことができるという感じの話でございました。それで、この歪みを強くすると、もっとこの激しい。 音にすると、メタルとかハードロックとかを楽しむことができます例えば。みたいなことをやったりとか他にも。 こんなことやったりとか、他にも・・・。みたいなことやったりとか、他にも・・・。 のこととやったりとか。もちろんこの辺はすごく難しいんですけれどもまたできるようになるとめちゃくちゃ面白いんですよ僕はこの辺 の, このメダルとかハードロックのジャンル中学校高校生の時にすごい楽しんでたような感じです、はい、他にもいろいろと。 なんかすごい激しくてドカドカドカドカとラウドな感じでボーカルの人も超ハイトんで歌ってみたい な, なんかこういうジャンルがあるんですけれどもこういうジャンルを楽しむことができるとで、元この歪みを弱くするといわゆるジャズとかジャズじゃない か, なんかブルースとか普通のロックンロールとかを楽しむことができるわけです。例えば、有名なこのフレーズ。 な感じでこんなね曲を楽しく作ってできると、で他にもなんだろうブルースチックの曲例えば。 普通にこう聴き比べで見ると、同じ楽器からなんか出てきている音とはちょっと思えなくないですか。それで、今はいろいろとこの歪みとエフェクターを使っていろんなジャンルを弾いてみましたけれども、もっと言えばこの歪みがなくてもいろんなジャンルを弾くことができるんですよギターとギター。ギター本体とギターアンプだけ。で、僕がよくやるスタイルとしては、こういうサムピックというものを使ってです、ね、この1人でこの演奏を完結するスタイルで弾いたりとかします。ちょっとやってみます。 すごいチューニングがずれるこのチューニングがずれやすいというのもエレキギターの特徴でございますこれはデビリットですけれどもチューニングがすぐずれるんですよこのままかな<ス>イエスまあいいでしょう<ス>ちょっとやってみますこんなスタイル カカラカラした音。なんかすごいなんかマッチしてて楽しげな感じですよねなんかこう、ウキウキ感というか、なんかそういう軽やかな感じがなんか出てると思いませんか。で、こ, れをこの装置をこっち側にしたりとか、このトーンというスイッチをちょっと絞ったりとかすることで、またジャズ的なことも楽しむことができるわけです。例えば、ジャズ。 ほか他にもんかこんな感じで弾くとすげえおしゃれな感じじゃないですかなんかこのモコモコとした感じというかなんか癒やしいサウンドという か, なんか甘いトーンといいますか。 こうういいのもすすごく面白いわけですよ。ちょっと他にもやってみようかな。<笑>ところがどこかちスイッチをこっちにして、これを全開にして、全開にして、ガッてやると、いきなり。 みたいなジャンルにやってしまうと。本当ね、なんかこう、今日はこういうジャンルで楽しもう、今日はこういうジャンルで楽しもう、最近これにはまっているからこういうジャンルばっかりやろうみたいな感じで、すごいこの、ね、弾ける素材、楽しむ素材がめちゃくちゃたくさんあるんですよ。これがまあそのギターの楽しみ方かなと思うんですけれども、どうでしょうか。皆さんが普段聴いている曲、聴いたことがある曲、好きな曲、今は行りの1ソング、もういろんな曲にです、ね、エリキギターは絡んでいるので、そのエリキギター、 をもし習得することができたならば、もう世の中に存在している曲すべてを楽しめると言っても過言じゃないくらい、もういろんな曲を楽しむことができます。そんな感じで僕は、まあ、いろんな曲を楽しんで、エレキギターを楽しんでいるわけなんですけれども、どうでしょうか。ちょっと楽しそうな雰囲気が伝わったでしょうか。まあ、アコギはアコギでまたおもし違った面白さがありますし、エレキギターはエレキギターでまた違った面白さがあります。この動画がみなさんのエレキギターへの興味の企画になったならばうれしいんですけれども、どうでしょうか。そんな感じでこの動画を いろんなジャンルを弾 き, 弾きましたので、この動画を終わりにさせていただきたいんですけれども、そんな感じでございます。また違う動画でお会いいたしましょう。それでは、さようなら。<笑>